はい、ありがとうございます。えっと、そうですね、えっと、普通の授業に対して、オンライン授業だからこそできるという点はですね、私は挙げたいのは4つあります。えっと、まずはですね、オンライン授業では、例えば、こういう、あと、ズームのようなアプリを使うと、えっと、グループ分けして、えっと、たくさんの学生が一緒に参加することができますね。もし実際の授業、授業では、対面授業では、 えっと、学生たちが20人か、えっと、30人くらいいると、えっとてあ、結構変になると思いますので、えっと、オンライン授業ではそれがちょっと対応できるんじゃないかなと思っていました、えっと。それから2つ目の点になりますが、えっと、おあオンライン授業ではです、ねえっと、音声だけだったので、私たちの場合ですが、えっと、そのために、えっと、集中も、えっと、よくできたと思います。 なぜかというと、対面授業では、えっと、いろんな、何、えっと、て言うかなんです、ねえっと、集中できないというか、えっと、いろいろな、えっと、話がはぐれるなどというようなことがあると思いますので、えっと、それに対して同じことが少し良かったと思います、えっと。それと3つ目の点になりますが、えっと、部屋からでもです、ね、授業を簡単に受けられることができます。 これができるので、えっと、時間の節約、えっと、暇な時間ももっとできると思いますし、えっと、学生たちが外に行ったり、えっと、その学生あ大学に通うことを省 け, た省けて、えっと、時間とともにエネルギー、えっと、体力も、えっとえっと、まあ保つことができると思います。そして、4つ目の点になりますが、えっと イン授業だったら、えっと、授業の、えっと、録画いや録音を簡単にできて、えっと、学生たちに送れるので、えっと、それも便利だったと思います。それはですね、学生たちの復習、または、えっと、反省のためにとても便利だと思っていました。はい、えっと、これで私のさあ答えが以上になりますが、えっと、次の部分、えっと、この質問に対して次の部分は、えっと、アヌンさんが答えてくれます。アヌンさん、よろしくお願いします。 はい、アリーさんありがとう、ありがとうございます。えっと、そうですね。えっと、アリーさんがさっき言った4つのポイントの以外には、えっと、オンライン授業のおかげで、私たちは新しいスキルをたくさん学ぶことができます。例えば、えっと、ミーティングなどの計画を習うことができます。私たちの場合は、えっと、Google カレンダーを使うようになりました。そして、メモや予定の整理も習うことができます。 えっと、これらのスキルは、えっと、普通の対面授業だったらできないと思います。はい、えっと、これは後でもとてもとても役に立つと思います。